今回もバックテント初心者のサルが前回に続きバックテント未経験者の方のために動画制作しました今回の動画を見る前に前回の購入編を見ていただけると幸いです映っているのはインナーテントを初めて貼ってみた時の様子です初めてだし説明書にも細かな手順は書いてないので容量が分からずとりあえず上の3箇所を止めています 上の3箇所を止めた後は、下の5箇所にケグ止めして使うので、付属のケグを差し込んでいきました。猿は何も考えずに、手前の2箇所から差し込んでいったのですが、そうすると、奥側の真ん中をさせなくなってしまいます。もう一度、上の3箇所を外せばいいのですが、それも尺だったので、テントのサイドからジッパーを開けてアプローチして、最後のケグを止めました。 いかにも初心者っぽくて、かっこ悪いです。では、寝転がってみます。ジッパーは、3方向から開け閉めできるので使いやすいです。身長180センチの猿でも、楽々、寝そべることができました。そのよう一般的なドームテントよりは、テントの長辺方向が長くて良いです。実際のキャンプだと、コットや、防寒対策のマットなどを使うのでしょうが、 この時は試し張りなので何も使わず寝転んでみました。特に気になる点もなく問題なく使えそうでした。夏はフレームを自作すれば単体でモスキートネットとして使うこともできそうです。頭の紐が気になったので使ってみます。ジッパーを開けて左右に巻いて紐でくくれば開けっぱなしにもできました。なかなかよく考えられています。設営する際は 奥側の真ん中のケグを最後に刺すとやりにくいので、正解はわかりませんが、次からは、上の真ん中、奥の真ん中、左の奥、左の上、右の奥、右の上、右手前、左手前の順番で固定するとスムースかもしれません。ここからは逆に、インナーテントを外してみますが、同じ絵を写しても退屈でしょうから、 テント側面を解放して見やすいように撮影しました。ちなみに、このテントは反対側の側面も同様に開きますので、4面中3面は解放してフレームに巻き付けて固定することができます。インナーテントを設営するときは手順を間違うと面倒くさかったですが、外す作業には、容量は必要ありませんでした。簡単です。キャノピーは閉じた後で、左右のジッパーを閉めます。 ジッパーは大きめで動きもスムースでしたのでクオリティは高い感じでした透明のビニールシートをかぶせるとまるで農業用のビニールハウスのようです最後に中央をケグで留めればスカートも地面に覆いかぶさって固定できるようになっていました素晴らしいですこれはかなりクローズな感じですね いいですねここまで入るとかなりクローズですね密閉感っていうかねプライバシー感があってねなんかこうこもれる感じになりますね楽しいなこれ結構楽しいな 今度は内装に挑戦してみますセリアのポール巻きつけベルトは滑り落ちにくい素材でできているためポールに巻きつけても安心です自分のスタイルが決まるまでは100円ショップのキャンプ用品でいろいろ試そうと思います言うまでもなくサルには何の経験もセンスもないのでどうして良いか分かりませんがなんとなくネットで見たイメージを真似して 必要そうなものを設営してみました。ロープは、ナイトアイズのカムジャムを使ってみます。カムジャムを使えば、結ぶ必要がなく、長さ調整もロープを引っ張るだけでギアが噛んでロックされるので、途中で緩んでもすぐ直せるので便利です。付属のロープが 2.5 メートルほどで短かったので、セリアの5メートルのガイロープに変えて使ってみました。5メートルのガイロープは、 ゴール3本にまたがるように固定してもまだ余裕がありました。そして同じクセリアで売ってたアウトドアロープフックを付けてみました。8つ入ってて110円なので安いですが、このフックは優れものでした。横から見ると平面上ではなく、ロープをかける部分が少し飛び出しています。このため、ロープに引っ掛ける向きを変えることで、スライドするように引っ掛けたり、逆に固定したり、を変えることができました。 重さ制限があるので吊るすものの合計が5キロぐらいまでにしないと途中で落ちてきそうですが、その点を気をつければ、強度的にはいけそうでした。軽めの LED ランタンをポール部分に吊るしておけば、あたりを広く照らせることができそうです。しつこいようですが、セリアのアウトドアロープフックはロープにつけるときの向きにより、スライドしたり、固定させたり、を選べますので、ご覧ください。 スライドするのと逆向きにして引っ掛けると少し引っ掛けにくいのですが引っ掛けた後はしっかり位置が固定されて左右にずれにくくなりましたこれをうまく使えば洗濯物を干したり使用後のクッカーを干したりといろいろ役立ちそうですテント内には物置があった方が便利そうなのでイケアで買ってきた500円のシューズラックを置いてみましたイケアではシューズラックとして売ってましたが これがキャンプ用品店に売ってれば、れッキとしたアイアンラックといって良い雰囲気と作りだと思います。足も折りたたみ式でコンパクトに収納できる複数重ねて使うこともできる仕様になっていました。もっとも猿はそんなに荷物もないので、今回は一段で使ってみます。クッカーや簡易ストーブなどキャンプ道具を並べてみると、意外とそれっぽくなってきました。せっかくなのでコーヒーでも入れて飲んでみようと思います。 シンプルにアルコールストーブで湯を沸かして豆をひいてみましたこういうひとときはキャンプ場でなくても楽しい時間を過ごすことができますスコップが刺さっているのはテーブルが傾いてガタガタするので地面の一部を掘るのに必要だったのですがこういう点がやってみて初めて気づく部分ですカタカタするのが苦手な猿にとってはスコップがマストアイテムでしたさてとできたかな いただきますわだおいしいこれこの間あの福山の御用達のキャンプ場で買ってきた、えー、燻製卵なんでこんなに茶色くなるのか不思議ですよねちょっと見てみます櫛原温泉のね笹ゆりの湯オートキャンプ場こんなんですよこんなん これ、殻のままくん燻製してるってことだよね<笑>すごいなそんなことができるのかっていうねおお<笑>見える空洞がへえちょっとこうね小腹すいた時にめっちゃよくないですかこれ燻製じゃあちょっといただきますうーん の燻製卵この燻製卵は新鮮な卵を食塩昆布醤油で風味付けをして山桜奈良のチップで燻しますお子様のおやつお子様のやつにはもったいないよねうんすごいねやっぱね思ったんですけどあのここまだ芝生だからいいんだけどねあの地面がね土だったりするとね 座ると汚れるし荷物置いても土がいちいちついて汚れるしやっぱ敷物があった方がいいですねなんかブルーシートでも敷いてみましょうか、ねまあ、ブルーシートじゃなくてねマットグランドシートみたいなねテント用の私はね基本的に芝生の場合はね敷かないんですよねなんでかっていうとあの芝生の上にブルーシートずっと敷いてるとまあ2泊3泊で増えていくにしたがってあの雨とか降ってなくても えー、と芝からね蒸発した水蒸気でブルーシートがねあの結構ビチャビチャに裏側が濡れちゃうんですよねで結果的に撤収の時もねちょっとめんどくさいあの汚くなっちゃう濡れて乾かさないといけないとかになるんであんまりね芝風のサイトだったらねブルーシートは私は敷かないんですよねうーんただ土だったらね、まあ、砂とか土のね地面のところはね敷かないとやっぱ置いたものが全て汚れる 土まみれになっちゃうんでねそういう意味ではね敷くんですけどね、うん、まあブルーシートじゃなくてもねいろんなハンプシートとかあの天体のグランドシートとか冬だったらねアルミがねあのついてる遮熱性のあるようなねマットなんかも私も持ってるんですけどまあまあめったに使わないですねシート敷くとねシートが汚れるっていうデメリットがあるんで どうかな？っていうところですね。ただやっぱ土のサイトだったらね。しかないとね。結局面倒くさくなっちゃうんでね。まあ、土のサイトの場合はっていうことですよね？とりあえずオーディーグリーンというホームセンターで売ってるブルーシートを敷いてみます。サイズは 1.8 かける。2.7 メートルなのですが、2つ折りで敷いています。一応ずれないようにレジャーシート用のちっちゃいケグで固定します。 これぐらいで十分だと思いますこのブルーシートにはサルが以前ハトメを DIY でたくさんつけてますので固定しやすいですではこの状態でしばらくの間放置して雨風などへの耐性をチェックしてみようと思います<笑> うん雨が3時間ぐらい降ってるけどまだ濡れてないですね内側は濡れた感じはしないし手で触ってるね大丈夫ですね外側も走ってますね結構こんな感じで澄み込んでないですねまあ最初だけっていうね話もあるんですけどうんこの辺りもですねかなり 弾いてますねタープはね別なんですけどこれねほらーすごいねちゃんとねちゃんとしてますねこの辺のマジックテープはちゃんとくっつけといた方がいいですけどねここもうーんすごいですね かなり弾いてますこう流れてる感じわかりますかね雨がねあそこに溜まってますね水がここにねこれよろしくないねなるほどそういうことが起きるんだこの辺りかな。 多分これれで流れ落ちましたね こ, こねたるんでるわけじゃないんだけどもしかしたらハリツがちょっとたるんでるかないやそんなことはないですねそんなことはないのでどうしてもあそこがね下がるので。 少し溜まるんですかね引っ張ってもねあそこは少し下がっちゃうのかなこうねしっかりとねうんまあけどかなり優秀な感じですね内側には全く。 ない感じですあとねここに吊るしてるランタンここなんですけどねこれね濡れてないのでちょっといいみたいですね、まあ、この斜めに雨が降るとね良くないけど上からだとね一応影になるので濡れないみたいですこっち側にもね いいいてるんでですすけど上からだといいですねここにねマジックテープとかいうかのセリアでね止めてるんですけど濡れてないので防水じゃないんだけどねこれなら多分いけそうですね良いんじゃないかなと思います あこれか回ったんかしかし弱いな風が強いと2 0ンチのペグじゃダメかもな いるせいで風が強まったんか中におったら大惨事やなこれい弾いておるけどね 水性じゃないはずやなここはよく弾いてるわうんここはあけどやっぱり濡れてるね内側もね入ってきてるしちょっとこう垂れてるね あペグが外れてるんだあそこもペグ外れたかダメだねちょっとペグが外れたり緩んだりが多いなそういうことかああ外れてるわ 然勢いが強いとダメだねこの辺はいいけどねうんペグがちゃんと刺さってるところは問題ないねけどちょっとちょっと湿ってる感じはあるね内側もね一晩降るとそうなるんだ 少し小ぶりになったのでこの隙に回ったケグを交換しておきます太くて長めのケグに打ち替えてまた放置してみます使ったのはコールマンのスチールソリッドケグ 30cm です今までは庭でこのケグを使う必要がなかったですが付属のケグだと心配だったので強化しておきましたさすがに、これだと、 回ったりすることもなさそうですこの太くなが池具で1週間様子を見ますしかしよく降るな本当にで昨日ね倒れちゃったんでポールがこんな風にねあの雨水が、ね、こ, こ, こっちは濡れてないんですよあのちょうどねこの辺りで濡れてる濡れてないのね 赤い目があって、こっちは濡れてるけど、こっちは濡れてない。ただ、ここはね、ポールが倒れてきたので、ドサッとね、濡れちゃったんですね。で、ペグもね、打ち直したんでね、昨日はね、あそこのペグがね、抜けててね、で、内側に入ってきて、濡れてるんですよね。ブルーシートが濡れてるんですけどね。こっち側とかはね、濡れてないんです。あっちも濡れてないんですね。はい。 なので、その辺はいいんですけど、まあ、やっぱりね、なかなか、パップテント初心者なんでね、この辺が難しいですね。昨日の、えっ、ー、と、午後3時ぐらいから降り出したんで、もうかれこれ、えっ、ー、と、20時間以上、今降ってるのかな ?20 時間ぐらいずっと降ってますね。夜通し降ってたんでね。で、えぇ、ー、けどね、これ内側はね、 そんな言うほど濡れてないです。もしかしたら結露してるのかもしれません。っていうぐらいの濡れ方。手で触ってね、はっきりと濡れを感じる。っていうことはないです。まあ、やっぱりね、ちっちゃい水蒸気みたいな感じでね、ついてるからね、いっぱい。こうするとね、あの、濡れますけどね。ただ、あの、雨水が持ってきてる感じは、まあ、全然ないですね。 あそこに結構力かかるんでしょうね。ここのペグのところに結構力かかるっぽいですね、これ。特にね。こうやって叩いてみてもわかるんですけど、あそこがかなり引っ張りますもんね。パップテントはそういうもんですかね。あと、ここですよね。このランタンハンガーのあるところ、あの天井の真ん中だけど、ここにね、水が溜まるんですよ。<笑>どうしても。 これ持ち上げると流れるんですよ。行きますね。ほら。わかりました今の。<笑>ねここにわずかながら溜まるんですね。ここは持ち上げたいんだけどね。本当は。水溜めないためにはね。水が溜まって、ここちょっと黒くなってますよね。何かね。なんだろうね。なんか。 あの苔じゃないはずだけど苔でも、ね、生えたかのようにねなんかそんな色もついてる感じがありますね山水ホースで水をかけて流してみました勢いよくかけると黒い汚れも一緒に流れ落ちました。 どうやら雨に混ざって降ってきた埃などの汚れだったようです。ついでに屋根への水の溜まり方を確認してみます。これぐらい溜まったら、その後は流れ落ちていくようです。 唯一ね、この辺りだけが濡れてないエリアですねねここの辺り、ね、<笑>このりりはだから座れるしまあねなんとかなるんでねまあ、多分ここに本当に泊まってたらね、えー、今日はその一角で過ごすしかないっていうね、えー、そんな雰囲気だと思います、まあ、この辺りも大丈夫ですけどねこっちの方に来るともう昨日ポール倒れた影響でねこの辺も濡れてます この黒いテーブルも半分は濡れてて半分は濡れてない感じですね。まあまあまあ。やっぱこうドームテントと違って一体型じゃないのでなかなかね、えー、タフですねこうなるとね快適なキャンプを楽しむっていう風にしようと思うとまあそれなりのやっぱ経験値というかねノウハウがないと難しいですねまあ、幸いパップテントのねあのベテランキャンパーさんが たくさんね、視聴者さんにいらっしゃるのでいろいろ教えていただけるんでねそれが本当にありがたいなと思うんですけど私自身はねあのパップテント完全に初心者なんでこういう経験をね、えーま、するのも勉強なのかなと思ってます寒い時は美味しいよねけどねコーヒーもねいつもりそう美味しいもんね